おーよしゆきです折永小枝チョコレートニューヨークチーズケーキ。 期間限定チーズ全粒粉ビスケットの味わい森永小枝チョコレートニューヨークチーズケーキを買ってきました冒頭のポーズは小枝の木のポーズでしたうわ 皆さん決して意味がなくボーっとしたんじゃありませんよ小枝ですからね小枝ピキンピーンよしよしよじゃあいきましょうえっと深みのあるチーズ感と 作の全粒粉ビスケットが特徴のニューヨークチーズケーキをニューヨークチーズケーキの味わいをイメージしましたそれではニューヨークチーズケーキの味わいいただいちゃいましょう こう。開けました。小袋が入っていますね。いただきます。うんうん、白い。 枝ですねああ軽い ザクっとした歯触りと、うん、チーズケーキの味わいですね。うん。うん。うん、ザクっときてチョコレートがきて。 で、チーズケーキの味わいですねちょっと待ってくださいねえっと、何が入ってるのかなあわかりましたちょっとね酸味があるんですよほらここにねレモンパウダーってありますねだからちょっとレモンが効いたレアチーズケーキっぽい味わいがしますようんそうそうそうそう ザクッときて あ, あとビスケットも入ってんだな、うん、なんか小枝みたくポキッてきてねでビスケットの歯触りチョコレートチーズケーキの味わいそしてかすかに香るレモンの香りああ あ, あでもこれはなかなかいいですね、うん、あとこの最初のポキッていう小枝が折れるようなこのポキッとした食感もきますねうんああ 以上。森永。小枝。チョコレート。ニューヨークチーズケーキ。でした。直射日光を避けて。二十八度以下で。保存してください。 超えたバサバサバサバサバサバサバサバ サ, バサ。お